m o u r a g u k u s u n d a y s a t 6.40pm. o n l y o n g y o e a